医者という名目を使って患者さんになりますとはいどうもろうですということでねまぁ、あ、今回なんですけどもまたまたマスクをしておりますまぁ、あ、コロナ対策のためなんですけどもまう、あ、嘘です本当は家の中なんでねまあ、ちょっととあるものを仕込んでおりましてということで今回はコロナで皆さん外出 すごい自粛してるわけじゃないですか。めちゃくちゃストレス溜まるじゃないですか。家にいると。ストレス発散もできないし、外に買い物にしたりとか、カラオケに行ったりとかいう発散もできないし。ってことで、やっぱり肌荒れだとかニキビに悩む方が多いと思うんですよね。でもなかなか治らない。そのストレスがどんどん積み重なっちゃって治らないっていうパターンもあると思います。あると思います。<笑>アルトリコーダー。ということで、今回ね、あのー、まあ、多少おっきめなニキビでも、 すぐ直せる方法があったので、そちらを紹介していきたいと思います。まあね、今回、別に特にお薬を塗るとか、病院に行けとかは言わないんですけど、これ自己流っていうか、まあ、まあ、知ってる人は知ってるニキビを最速で直す方法なんですけれども、まあ、今見ていただくとわかります。せーの。ドはい。明るすぎるな。はい、こちら。こちらに、 見えにくいね、これ。絆創膏貼ってるんですよね。あの、皮膚粘着型の絆創膏で、なんだっけ、傷パッドっていう、こういう絆創膏なんですけども、この絆創膏がニキビとかできた後に、ニキビとかってちょくちょく体液とか結晶板とか出てくると思うんですけど、その結晶板とか体液が出てくることによって、この働きを利用して、あの、傷の修復を進めるっていうものなんですけれども、まあ、ニキビ跡とかをこう、ガッて潰しちゃった、 はればい潰しちゃったって時に、これ貼ると治るっていう。だからもうニキビだけじゃなくて、ニキビ跡にも、もうすぐのニキビ跡だけどね、ちょっと大きくなっちゃったニキビ跡とかじゃなくて、潰してすぐのニキビ跡とかだったら、これを貼れば治るっていう。今回ね、これ、えっと、貼って、まあ2日目とかかなニキビができて、2日目とかなんだけど、ここに、ちょっとね、もう写真じゃないとわかんないかな、まあ。ニキビができた場所って、その、体液とかが、 溢れ出て浸出液となって出てくるからちょっとここだけ白くなるよニキビの出来た場所だけうんそこに体液が溜まってるって証拠で治癒が進んでるよって証拠なんだけども早速ね剥がしていきたいと思いますこれねめちゃくちゃね 肌に密着するから、絶対余計な菌とかは入ってこないよ、その汚い悪い菌とかは。いきます。癖、マジくせんね、臭いのだけがあれ。うん、まあまあまあ、まあま あ,、まあ、まあまあまあ、まあまあ、ぼちぼち。 まあ、ぼちぼちかな。これ、これ、これなんだけど、これほんとはね、この数倍のサイズになっててめちゃくちゃでかかったんだけど、まあ、ここまででかいのは、まぁ、あ、こんなもんかなっていう妥当なんだけど、まぁ、あ、めちゃくちゃ小さいのとかだったらまず一日で治るから、これやるだけで。で、まずやり方、まあ、今回結果先に見せたんだけど、やり方なんだけど、くっせえマジ。小指の匂いする、足の。 足の小指の匂いが永遠とするやり方なんだけどまずニキビができましたそんならまず顔を洗います夜とかねお風呂の時に顔を洗うじゃないですかで代わって、まあ、化粧水塗りますで乳液とか塗りますでまあスキンケアが終わった後に最後にこの、まあ、ベトベトしてる状態だとちょっとくっつきにくいんでちょっと乾いてきてから上から貼ってあげてくださいその傷 パ, パワーパッドを貼るだけで、まあ、次の日になれば勝手に 自己治癒能力が促進されるのでそれで勝手に治るみたいな感じですねただまあデメリットデメリットを先に言っとくならば、まあ、つけてる間めちゃくちゃ臭いよ臭いっていうかつけてる間っていうかもうつけてまあ1日経つくらいもう終盤になるとめちゃくちゃ臭いその、張ってる間は別に汚くならないのでずっと張りっぱでもいいくらいなんですけど、まあ、めちゃくちゃ臭くなるんで僕はねあのニキビができた時はまあ、1日おきくらいで張り替えてやってます まあ、これがね、実際今僕が知ってる中での最速ですかね薬とかを使わないんだったら薬とかを使うんだったらまあ別の方法別のお薬で効くのとかあるんですけども僕薬を使わないで治療する自分の力で治療するっていうんだったらこれが一番手っ取り早いかなって思いますまあ自分の力で治せるからねでもねほんとに写真撮ってなかったらマジ悪いんだけど ここにめっちゃできへんのあったのマジでああ取っとけばよかった畜生こら<笑>はいということでそんな感じでまあね全体的に前もわいもマシになってきたんじゃないかなと思いますはいもう少しね治療頑張っていきたいなともう少しね治療頑張っていきたいなと思います皆さんもあ誰れ悩んでる方頑張りましょうタロウでしたうー また次の動画でお会いしましょう。バイバイ